はい、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬににでございます。ということで、えー、っとですね、ある報告をするために、えー、この動画を作っています。えー、っと、まあ、まあ動画じゃないんだけどね、録音なんだけど、まあ、えー、っと、簡単に言うと、ネット回線が、家、家で使えなくなるっていう<笑>。そう、なんかね、なんかさらに安いとこに乗り換えようって思って、なんか、 その、既存のプロパイダーを解約して、で、なんか契約追いつかなかったら、解約を、まあ、なんつうの、取り消そうと思ってて、<笑>それで、ほっといたら、もう取り消せませんよってなってて、あ、やべえ、契約追いつかねえってなって、多分10日間ぐらいネット回線が使えない。家のね、家のネット回線が使えないっていう、ね、そういう感じです。で、今、 2016年11月30日なんですけど、えっ、ー、と、まあ、あ多分12月10日ぐらいまでは使えない可能性があると言われてしまって、ああ、あって感じなんですけど、まあ、あ多分ね、携帯だけでツイキャスのライブとかもできるし、っていうのはあります。はい。<笑>ま、あそれか、ま、あね、なんか、まあ、あま、あ頑張ります。<笑>そこら辺で<笑>。携帯の、 もう、なんつうの、通信制限、角度、覚悟で、携帯でラジオやるとか、まあ、そういう感じですかね。多分、受話やるとか、まあ、そんな感じです。あとは、あの、動画投稿は、まあ、確実にできなくなるので、まあ、ため撮りして、で、復帰した瞬間に、まあ、一日、一本ペースで上げていく。まあ、いつも通りみたいな、10日あたりから、まあ、普通に投稿していく、みたいな感じになりますね。はい。 まあね、なんかね、やべえなって<笑>。そう、LINE アットも携帯で使えるからまあ大丈夫で、ツイキャスも携帯で使えるから大丈夫でって感じで、まあ、YouTube にアップはセカンドチャンネルでワンチャン携帯で撮った動画をっていうのはあるけど、まあ無理だと思う<笑>。っていう、っていう感じなので、まあご了承ください。 ということで、く、え、ぬ、ー、ニにでした。ありがとうございました。えっ、ー、と、チャンネル登録、高評価。まあ、報告動画だから別に高評価しなくてもいいけど。<笑>ということで、まあ、セカンドチャンネルとメインチャンネル多分どっちもこの動画を上げるのでよろしくお願いします。ということで、えー、まあね、くぬににでした。ありがとうございました。じゃあねー